はい、おはようございます。 ラスカルでございます。本日の動画、またね、自宅から撮影となっておりまして、最近ね、ちょっと普段ハマってる YouTuber さんで、アメリカのね、商品とかを取り寄せて紹介したりする方がいらっしゃるんですけど、その方がね、やっぱりアメリカといえば、みたいな感じで、シリアルを紹介したんですけど、アメリカのね、シリアルが、日本に住んでたら想像できないような、変わったね、シリアルがいっぱいあるんですよ。で、それね、一回でいいから食べてみたいなと思って、今回はね、ちょっと、 大量に、あの、いろんなね、種類のシリアルを注文させていただきましたので、今回の動画はね、アメリカの変わったシリアル。これを大量に食べようという動画でございます。早速ね、まあ、こっちの部屋に持ってきて、シリアル等ね、まあ、準備していきたいと思いますので、えー、少々お待ちください。はい、ということで、今ね、目の前にずらっと並べてみましたが、めっちゃでかいんだよね。一個一個がね、でかいのよ。 まあ、まずね、この中でも一番ちっこいやつ、これね、ちょっとチョコレートがけのやつらしいんですよ。ただ、 これですらね、ちょっと皆さん、ここ見えますかね ?454 グラム。これ一箱だよ。今日はね、まあ、確実にここに並べてあるものは食べきれませんが、まあ、シリアルなんでね、取っとけるんで、とりあえずね、気になったものを、えー、食べれる分だけね、どんどんとね、食べ進めていこうと思います。で、ひとまずね、これいきたいんですよね。これ、アメリカでは結構メジャーな商品らしいんですけど、このさ、日本では見たことないカラフルなシリアなんだよね。 ちょっと味が想像できないんですけどまずねこれ食べていこうと思いますこれ皆さん見えます大きさもすごいですけど色よ何この色ちょっとねぱっと見なんですけど今のところ食欲は湧いてないですね<笑>あーあー色もそうだけど香りもうん<笑>なんかねなんて言ってたらいいんだろう ラベンダーみたいに匂いがするこんな感じっすねちょっとでねひとまずこのまんまね食べてみますねよいしょちょっと改めていただきますと匂いがねあのお部屋の消臭剤の匂いがするんだよねうんああうん ちょっと、シトラスみたいな感じかな。思ったよりもね、甘みは少ないですね。なんか香ばしさというか、そっちが強いんですけど、美味しいかって聞かれると、うーん、難しいね。<笑>ちょっと、シリアルなんで、今回はね、こちらの牛乳も入れていきます。これで変わんのかな ななんだろうな<笑>間違いなく体験したことのない味ではあるんですけどうん牛乳につけることによってそのシトラスっぽさというかなんかね、ケミカルっぽさっていうかなそれがね、余計染み出てきてんなんか香りがね、やっぱ牛乳レタードの方が気になるかなって感じです。うん 入れすぎたな。これ思いのほかなくならないぞ。<笑>うん。食べれば食べるほどこう。鼻に香りがさ、ちょっと個人的には苦手かもしれないですね。これ。 続いてこれ甘めのいこうかな続いてはこちらですねハニーって書いてるんで蜂蜜系の甘いやつだと思うんですけどパッケージはねこんな感じでございますねはいこんな感じですねいいよいしょまあね見た目は普通ですよちょっとこれ出してみましょういよいしょ一応ね あの匂いがさっきのケミカルさみたいな全くないっすねこんな感じ見た目はちょっとこれいただいちゃいますねあうまっあっこれうまっあこれはうまいわ程よい蜂蜜の香りそれにねなんか焼いたトーストみたいな香ばしさがあるんでこれうまいちょっとこちらにも牛乳の方かけていきましてと うまあこれ好きかも、うん、まあ、正直僕もね あ, のあんまり甘いのが得意な方ではないのでこれぐらいのね程よい甘みでかつね香ばしさが強いんで、まあ、朝でもいけるかもうんでもただ思ったのがさっきのもそうなんですけど日本のコーンフレークとかに比べると牛乳を浸してもね びちゃびちゃにならならいね全然ね吸収せずにそこの方までずっとねサクサクなんですよねうんうんちょっと今回ね休憩用に吉野家さんでこのカレーと牛丼買ってきたんでとりあえずね 牛丼食べようかなって一回ではいこれ牛丼ねこれあーもう最高にうまそう<笑>やっぱりこういうのさ甘いの続きだとめちゃめちゃうまそうに見えますよねうわとんぼはいいやうまそう<笑>うんラわうめ うんうん、うん。ということで、ただいまね、えー、牛丼の方、完食しましたんで、えー、続きいきたいんですけど、<笑>でもこれいっちゃおう。続いてはね、こちらの子ですね。まあ、これとは別に、このね、後ろにもチョコ用意してあるんですけど、最初にね、このバニラいってみましょう。香りは優しいな。 これ皆さん見えますかねシリアルの他にも、なんだろう、ナッツとかね、いろいろ入ってるのよ。これは確かに朝食にはすごくいいのかも。あとは甘さがどうかって感じですね。じゃあちょっとひとまずこちらもそのままいただきますね。うん。あ、すごい。揚げは美味しいんだけど、水分全部持ってかれた、今口の中の。でもこれはもう牛乳入れる前提のやつですね。口がパッシャパシャだわ。 牛乳入れるとねこんな感じですねうまそううんこれは確かに朝食向きっすね、うん、うんうんうんうん不思議とコーンフレーク感もあるしなんかオートミール感っていうのかな食感とか歯触りとかまあそんな感じもあるんで本当にねこれは朝にもってこいかも 一応ね 59g ぐらいまあおそらく普通のね一食、まあ、朝ごはんと仮定した量だと思うんですけどそれでも 260kcal ロロなんでそんなにね思ったほど高くないしまあナッツが入ったりもするから、まあ、健康にも悪くないだろうからこれいいかもうん そしたらこちらの3つ目も完食ではございますがカレー食べていいですかフフフフフよっそしたらこちらもよいしょうわあーもうこれ絶対うまいやつですね牛とカレーよだってこれじゃあちょっとカレーもいただいちゃいますね<笑>あーうまい ななくっってしまった<笑>ということでまあね牛丼カレーも食べてシリアルね3種類完縮したんですが続いてのねシリアルも食べていきましょうということでこずっと気になってんだけどこれでかすぎんだよねこれ皆さんね正面から見てるからわかんないと思うんすけどこれいくよこれドンと<笑>厚みこれみんなこういうのよまあ、なんかこれが多分2パック 入ってるらしいんですけどちょっと開けていこうかなこちらの商品がですね、まあ、シナモントーストシリアルということでシナモントーストの味がするらしいんですよ正直ね今日買った中では一番この子が気になっておりましたよいしょうわ見た目はねなんかいつもと違う感じ見たことないような感じですねいただきます うんえうまシナモン好きの僕としてはこれ最高にうまいかも全然そのまんまでもうまいうんうんそしたらこの子にも牛乳注いでいきましょうよっこんな感じでございますね、まあ、うまそうだよねこれもうんあうまいうまい うん確かにね牛乳に浸すとシナモントースト感これがね増しますねあ好き、まあまただしねやっぱり甘みは強いんで朝ごはんかって言われたら僕はちょっと違うかなって感じなんですけど甘いものがね朝からでもいけるよって方はこれねかなりねいいと思いますうん。 あ、でも、ふやけると、うん、美味しさは半減しちゃうな。もともとね、あの、個人的には、サクサクが好き派なんで、サクサクが好きな人は、この分量とか調節しながら食べないと、すぐね、ふかふかになっちゃう。うん。 ということでですね、えー、ただいま、4種類食べ終わったんですけど、もういい感じにお腹いっぱいかな。うん。正直に言うとね、まあ、1個1個が大きいので、まあ、これ以上ね、封を開けても、敷ける前までに食べきることは無理だなと、判断いたしまして、まあ、今日はこの辺りでいいかなと。はい。で、まあ、4種類ね、食べた中で、まあ、一番どれが好みだったと言われれば、これかな まぁ、あ、ちょっとね、甘みが結構強めな部分があるので、好き嫌いはね、分かれると思うんですけれども、かなりね、あのシナモンの香りもしっかりありましたし、まあ、シナモン好きのね、僕としては、まあ、これが一番かなって感じでございます。まぁ、あ、若干ね、これネットで買うときは、もちろんね、日本のシリアルとか買うときよりも全然ね、割高になってしまうんですけれども、まぁ、あ、一回ね、こういったものを買って経験してみるのも、まあ、いいんじゃないでしょうかということで、え、はい。